これでくたばるようだったらそれだけのガキだったということだ なんオレ様がこんなことをいっっったれたことを抜かすようなら叩き直してやるぞチ今。 え からが出ないな 終わりださて追い詰められておす<音楽>だがサイヤ人どもと戦うには戦力がまるで足りん。ち<音楽>一度きりだ。こん この辺りにありそうな食い物はリンゴくらいか 焼けるガキだ りはもう探したかこれだけあれば十分だ これがサイヤ人の力なのか。 起きる時ではないかそうか満月だいや。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 死んだ方がマシだったと思えるほどのな。覚悟しておけ。 ばかりじゃおお母さんの肉まま食べたいな。 うまいことつかまえられとるかに。 しかに見つからないように後ろから近づかないと力がわいてくる。 サイヤ人も確かめてみそんな奴にが生き返ったわけではありませんまだドラゴンボールが使われた様子はないからな 何 か, 分からんが、敵であれば倒すだけだ手合わせするとなれば俺の信用のピッコロか、うん 俺が感じたパワーの源は貴様か。俺の接近にも気づいていたと見える。ずいぶんなもの俺は貴様を信用したわけじゃない。だったら。ほう。俺は神様のもとで。<笑> そ, うそしてその仕上げとして、貴様が相手なら、俺の力。面白い。相手をしてやる。貴様は天界一武道会で、孫と戦っていたな。多少はやるようだな。その程度か。 思ったよ。構いおけくらいに。せいぜい。この野獣に必ず貴様。<笑>いや。おお。ね。おい。やっ。っあ。貴様。 おい やっ <laughs> 世界一武道会に出ていたやつらかおいうわピッコロ貴様あ、ああそ、そその様子では仕方ない俺は一度まふん、<笑>だったら下がってこいく、くそ 貴様とは一度手合わせしたことがあったな。そ, そうだ。昔天下一武道会でな。ふ<笑>、うんあ。貴様。二度。そう俺だぜ。 たパワーの持ち主が貴様だ そ, そういえば今は共闘してるってクリリンが言ってたなそうだよちょっと修行何<笑>神様の神殿で厳しいし<笑>そういうことか卒業試験に自分より強い相手と戦うよう言われてなだが今の俺ならあんただって倒せるはずだ いつまでも悟空に先を越されてばかりの俺じゃないぜ修行の成果、うん。貴様は俺を知っているようだな。くここまでか。くっそ。知らんな。おおかし。バクレス兄は一限見てる。 そろそろはいい よいいったり早く行かなばなそれ以前にくたばっているかもしれんな。 なんとかくたばってなかったようだな一方その頃孫悟空は海王様に会うべく蛇の道をひたすら走り続けていたが ちまうぞはぁししっぽだ あそこにカヨウさまがいんだ。 うん。 も電話に電話そりゃ今はやり直し、トンがんだわ<笑><笑><音声>れた 教えてやるぞ最高のギャグをギャグはいいからさ武術を教えてくれよなんだ武術かそれを最初に言わんかいどれ今の力を見せてみろお前がどれほどのやつか見てやろう 今までのやつとはいいだろう修行をしてやろうこいつなら極められるかもしれんか海王権をそしてあの必殺技を。 決めろピッコロさんは僕の師匠へぇ、今日はどうしようかなやっぱりこの辺で恐竜の狩りかなあいつら暴れんぼだから気をつけなくちゃ これはピッコロだピッコロ父さんが昔少しは父親から俺のことを聞いていたあ、確かでは本格的にしごいてやるとするかや、やったよしそうだ<笑>浮かれていられるのも今のうちだ 本当に準備ができたらおれのところへくるんだなんとか飛べるようになれたけどピッコロさんと手合わせかちょっとこわいなピッコロさんもっとやさしければいいのに。 このままで死んじゃうよ僕。逃げずに来たな。見るのではない。感じるんだ。もっと強くない。あとたった六ヶ月しかないんだぞ。 の半年で泣き虫だけはなんとか治ったようだな<笑>ねえピッコロさんは昔お父さんと戦ったんでしょまだ戦いは終わっていないサイヤ人を倒したら次は貴様の父の番だでもお父さん言ってたよ生まれ変わったピッコロさんは 前みたいにむちゃくちゃ悪い人じゃないみたいだってちっ僕もちょっとそう思うお母さんやおじいちゃんは怖がってたけどねくだらんことを言ってないでさっさと寝てしまえ明日はこんな優しい仕事じゃないぞ 苦労したもん何度もくどく言うようだが。 元気玉は全てのものからあらゆるエネルギーをほんの少しずつ分けてもらいそれを集合して放つ技下手をすれば守るべき自分の星ですら破壊してしまいかねんとんでもないパワーがあるどうしようもなくなった時にのみ一発だけ使うことを許すうーん思った通りのすごいヤツじゃこいつなら修行を耐えきれるかもしれん。 休んでる暇食事と睡眠以外は甘 っ, ったれるのは死にたくなければ答えらんことを言う暇があるなら戦えひとまず飯だ、はあ、食べるときと寝るとき以外それに僕なんかが 探してこよくあんなにしゅしても僕ボロボロになっちゃうし僕なんか邪魔なだけだよね。 あのー、まあ。 どうしよう修行した方がいいかな 技術って便利だな 皆さん元気かな。 いいか ピッコロさん。 か